バイすまん稲妻アタンかいジンベエ葦苦しい男はそろそろ決着をつけちゃぶらもうこれより先へは通さないユーカマー憲法44のエステ容疑レーザー治療券 爪が溶けちゃダメる革命エンンポリオイワンコル噂お、うんうん、お前らの相手をしちょる場合じゃないんじゃ くねえ熱だからっ